はい、どうも、皆さん、こんにちは、あの、ノイです。ということで、え、本日はですね、以前ですね、遊楽園全16話になるよっていう動画出したんですけども、3巻のね、円盤情報が出てまして、こちらということで、まあ、ニワニワニワと来てるんですよね。だからちょっと変わってきそうだよっていうことで、まあ、今回は3つの案をですね、ちょっとまとめてきておりまして、ま、あ全何話になるかっていうルートをね、3つほど用意したので、まあ、そちらを皆さんとちょっと共有していきたいなと思っております。なんで、ま、あ遊楽園全何話になる っていうまあそういう予想動画なんですけどもまあぜひぜひ最後までご覧くださいということで今のうち皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いしますではもう早速やっていきましょうはいということでまず一つ目の案なんですけどもまあ円盤情報3巻まで出てるということでまあこんな感じなんですけどもまあ2巻から6巻がねまあ2話ずつの構成になって でまあ、全11話というのが、まあ一番この前も予想した通りなんですけども、まあこれが一番可能性としてはあるんじゃないかなと思ってますね。まあ一巻がまあ一話なんですけども、一巻はまあ一時間ということで、まあ実質2話分なんですよ。だからまあ二話二話二話ニ 話, 話ってきてね、まあ全6巻なんですけど、まあそれでまあ全11話っていうのが、まあ一番このなんか鬼滅の刃の公式さんが上げてる感じだと可能性は高いのかなと僕は思ってますけども、ただですね、原作の量的に全11話で収めると なると結構変なところで終わるというかまあ、上限のパワハラ会議は絶対に来ないしなんかみんなが見たそうなとこまでは進まないんじゃないかなと僕は思っておりましてまあ兄よりもやってるからねそれ含めるとちょっとなんかいびつな話数ですねということでまあ、全11はちょっと 奇妙な数字となっておりますまあ原作のね量的に見るとですよねはいただちょっと可能性は高そうだなと思ってますさあそして2つ目なんですけどもこちらですねはい4巻から6巻がまあ、3話ずつの構成になりましてまあ、全9話まあ、5プラス9ということでえ全14話のね構成になるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどもこれどうでしょうかなんか4巻から6巻の情報はまだ出てないんでまあこれがまあ3話ずつね綺麗な感じで展開して いけばまあ9話プラスということでまあ全14話になるんですけどもこれだったらねまあパワハラ会議の直前ぐらいまでやるのかなまあ遊客編の切りのいいところまでは結構いけちゃうんじゃないかなと思っててまあ原作の量的に見てもまあ円盤のなんか不自然さがないっていうところで見ても一番しっくりくるね話数なんじゃないかなと僕は思っておりますだからまあ個人的な予想としては全14話がね一番いいんじゃないかなと思ってるんですけどまあ一番来るんじゃないかなっていうかまああまり不自然じゃないんでまあ来やすい かなと思ってるんですけどもどうでしょうかね全14話まあ、原作的に考えてもまあ、あんまり不自然はないよねっていうことでまあ、ありそうかなこれがね、うん、さあそして3つ目の案なんですけどもこちらですねま全、あ、11話先ほど紹介した全11話の構成でやってまあ、残りは刀鍛冶の里編を含めたニクール構成ニクール目に繋がるんじゃないみたいなねまあ、ちょっと変わった予想なんですけども、まあ、これやっちゃうとなんかまあ刀鍛冶いきなり入るっていうことでニクール 目も刀鍛冶の中途半端なところで終わっちゃいそうなんでちょっとこれはまあ、グダグダと進んでいっちゃうんでまあ、ないかなとは思ってるんですけどま2クール目に繋がるということでまあ、4巻の円盤情報がもしまあ、2話という風に発表された場合まあ、これが一番あるんじゃないかな3つ目の案があるんじゃないかなと思ってますねでまあ、もしくは2クール目に繋がらずまあ、残りの話数アニオリを含めた後半映画化みたいのはまあ、ゼロではないかなと僕は思 思ってますねはい。ただ、まあ、後半映画化は、さすがにちょっと、まあ、テレビアニメで始めたんだから、し しっかり遊楽園はテレビアニメで終わらせようねっていうことで、ちょっと土俵が外れちゃうので、まあ炎上だったり、金の匂いがすごくするということで、やってほしくはないですね。はい。だからまあ可能性は低いけど、まあ三つ目の案は尖った予想です。はい、まあ大穴予想というか、まあ尖った予想です。はい。だからまあ個人的なね、最終的な予想としては、まあ遊楽園に関しては、二つ目の案、全14話っていうのが、まあ原作の量的に見ても、まあ円盤のその3話ずつっていうなんか、 不自然さがあんまないっていうところで見ても一番近いのではないかなと僕は思っております。ただまあ全14話の場合、えー、上限のパワハラ会議まではちょっと行かないんじゃないかなと僕は思ってますね。全15話だったらね、上限のパワハラ会議までは行ってたと思うんですけど、14話だとね、その前で終わりそうですね。<笑>ということで、パワハラ会議ちょっと見れないかもしれないですね。今回遊学園では。ということで、えー、皆さんそんな予想でした。 はい。ということで、えー、今回の動画いかがだったでしょうかまあ、今回ね、ちょっと緩い動画ですけども、まぁ、あ、ぜひぜひ皆さん全何話になるか、ちょっとコメント欄の方でも意見ちょっと聞かせてください。ってことで、皆さん高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょううっばい